皆さんこんこにちはサルです、えー、今回は皮膚規模を自作していこうと思います。えっ、ー、とダイソーのですね皮膚規まあ、110円のものになんかね裏山で拾ってきたような小枝を使ってね、えー、グリップを作ろうと思います。 はいえー、最近よくですねあのミニウッドストーブを使うことがあるんですけどあのどうしてもね二次燃焼機構とかがないもので煙が出ちゃうんですよねなんかこう使い勝手の良い皮膚規模ないかなと思ってでこんなの作ってみることにしましたこのダイソーの長い皮膚規模が出るよりも前からですね、えー、セリアとかで皮膚規模ってあったと思うんですけどあれ短いしですね なんかの吹き口についてる、まあ、シリコンかゴムかわかんないんですけどあれがすぐねなくなっちゃったりしてねあんまり良くないんですよねでもうちょっとこう使い勝手のいいものをと思ってやってみることにしましたで最初にですね拾ってきた小枝にちょっと穴を開けてみたんですけどさすがにね目分量でやってみるとね最初ねまっすぐ開けたつもりでもこんな感じですよねだいぶんずれちゃいましたこの辺ねやっぱりこうなかなかね ななななかなか上手くならないですよねこれね胴体ね1 1ンチから1 2ンチぐらいで切ってますはい、えー、小枝はねやっぱね自然のものなのでねまっすぐじゃないので穴も開けにくかったんですけど、まあ、これだったらねあの人工的にまっすぐに作られているので。 穴開きやすいかなと思って再度挑戦してみますこれ6ミリのドリルでね最初に穴を開けてみましたはいこんな感じでねこれなら全然 OK ですねで続いてその6ミリのドリルの穴を頼りに えー、1 0ミリのドリルで穴を開けるんですがうちにあったね1 0ミリのドリルがねちょっと短いんですね5センチぐらいしかなくって、えー、端っこまでね貫通しないもので穴の両端から中央に向かってこんなふうに開けましたまあこの辺りはね家にあるものを使ってわざわざそのためにドリル買うとね、えー、せっかくね、あのー、安くね作ろうとしてるのに意味がないっていうのもありますから。 なるべく節約してねこの辺はあるものでやってみたいと思います、まあ、そういうのがね楽しいんですよねなんかね買っちゃうとすぐ解決するんですけどね意外とあるものでやるとね知恵を使って体を使ってでこうなんかね新しいこう発見があったりするのでまあその辺りがこう DIY の楽しみじゃないかなと思うんですけどねはい えー、少しずつね、えー、こういう風に動作あの確認しながらね工作を進めていきますせっかくねあの木材のグリップなのでね加工しやすいので、えー、ちょっとね、えー、丸くして感じよくならんかなとかやってますねまあこれやってる時にねあの頭の片隅にベルモントの皮膚器棒があったのは確かですねま あ, あの好きな方はねあの使ってらっしゃると思うんですけど 少しそういうイメージで寄ってるかもしれません、はいえー、先端ね持ちやすいところに持ちやすいようにこう親指をねかけるところを作って丸くしてみましたこれねあのダイソーの皮膚規模のね一番太いところの外径がね 10mm なんですで今回開けた穴木材に開けた穴も 10mm ねぴったりなんですね あの非常にフィットしました。もう接着剤がなくてもね、差し込んだら抜けないような感じです。でこれもね、ダイソーのね、砥石、円錐状の砥石を、えー、ちょっとグラインドでね、えー、角度をつけて、で吹き口にあのすり鉢状の加工をしてます、まあ。この辺り全部思いつきでね、こうやればいいかなと思ってやってみてるんですけど、はい。 でまあ、丸棒なんかはねもともとなんか塗装されてたのでちょっとサンダーでね周辺削って天然木もねあの突起は削って持った時にこうトゲトゲしないようにあと穴の内側は筆に紙やすりを巻いてやすっておきました、はい、これ何してるかというとですねやっぱりあの ドリルが短かったもので穴の両端からね中央に向かって開けたんですけどまっすぐにはね開いてなくてねやっぱ微妙に本当にわずかなんですけどね中心でずれてたので皮膚器棒がね差し込みにくかったんですそれでちょっと長いドリル1000円ぐらいしちゃったんですけどね、えー、直径1 0のあの2 0ンチぐらいの長さのドリルを買ってきてねやりましたそうするとねもう完璧ですはい、えー、このね 楕円形のね、すり鉢状の部分もねすごく持ちやすくて、えー、後でテストもしてみたんですけど本当にね良かったですね、うん、こんなふうにねあの伸ばしたものを短くする時に先端をね地面に押し付けてこうタタ畳んだりすると思うんですけどねあれするとねやっぱ先端が細いのであの石なんかに押し付けてあのグッとねしまうとね多少こう先端がね丸いが楕円になったりね ちょっと変形したりそうなので後でやっぱ先端にはね強化するためのなんか金物とかが必要ですねはい穴の位置が直線になるようにね穴が直線になるように微調整してから差し込みますはいいいですね この部分についてはねうまくいきました3本目ねちょっともう一回ゼロから作ってみようと思います天然木でねちょっと穴 の, あの開け方だけね集中力がいるんですけど、えー、ちょっと頑張ってねやってみようと思いますボール板とか使えばねそんな努力もする必要は本当はないんですけどね、はい、もうずれないようにね足で押さえましてで最初ね細い 2.5mm のドリルがあったので割と長いやつ あれで、ねえー、っぐなるべくまっすぐ開けてみてそうするとね多少ずれてもね、えー、少しずつドリルの穴ど大きな穴を開けていくに従って中央に向かって微調整ができるので、まあ、そんなふうな開き方が良かったですねこれちょっと左下に向かって曲がってますよね位置がねだから今度右上の方に向かって気持ちね意識して、えー、6mm のドリルで穴を開けていきます まあ、電動ドリルとかね、ほんとね、便利でね、私が中学生の頃にあの、魚釣り用のね、長い棒浮きを作ってたんですけどね、あんな時はもうハンドドリルしかなかったので、足でね、木の枝を挟んでね、一生懸命やってましたけどね、まあ、そんな時の経験って貴重だなと思いますね。なんか今はね、なんかこう、刃物をね、子供に渡してはいけないとか、いろいろね、やっぱ危険から遠ざけるようなね、傾向あるんですけど、 まあどうかなと思いますね。鉛筆もね、削れない子ども多いですけどね、まあ子どもが悪いわけじゃないんですけど、ちょっと寂しい感じしますね。はい、えー、これ、リーマーでね、ちょっとあの入り口だけはね、広げてやってから1 0ミリのドリルを差し込みます。そうしないとね、ちょっと暴れちゃうんですね、入り口で。まあ、あのー、木材用のドリルのね、形状がね、えー、ちょっと、下穴が開いてるとね、中央にきれいにドリルが入りにくいときがあって。 ディーマーを使って確実に暴れないように花を あ, あの拡大しましたはいこんな感じね、いいですねなんかねナイフとかもねこういうので作ってみたいですよね 3本目の、えふ、ー、さしあの、皮膚希望ですね。こちらも、えー、本体部分は、これでいいかなと思ったんですけど、ちょっと穴がきつかったですね。もう一度ね、ちょっとこう、ドリルをね、出し入れして、少し摩擦でね、わ、ま、ず、あ、かですけど、径を広げて、やれば、うん、こんな風に、 力を加えるといいところまでね収まる感じですはい以上3本本体が完成しましたちょっとねおふざけでね買ってきた袋に入れてみたんですけど<笑>いいですよね、まあ、こんなん売ってたらねちょっと欲しくならないですかねまあねあの量販店ではねこういう天然木なんかをね加工して入れることは難しいでしょうけど いやなかなかねかっこいいんじゃないかなと思いますねでこっからはね塗装ですこれウレタンニスですねウレタンニスってあの硬い塗膜ができるんでねダイニングテーブルのね、えー、天板なんかに、ね、よくこれで塗ってますでこれが水性のエポキシ錆止めって書いてますけど普通にエポキシ系の樹脂の塗料ですねあのすごくねか、えー、いこれもあの膜ができます便利な塗料ですね よくこれをねあの色をつけたものでねあの神社の鳥居とか塗ってますけどでこれはね油性 の, あのステインですえステインなのでねこちら水性ステインどちらもあの木の表面にね膜を作って固まるんじゃなくて木に染み込んで、ね、固まる感じ木目も見えるしあの木肌も持った感じね あ, のある残るというねこれもステインですけどこのステインのシリーズはね結構色のバリエーションが多くって パインっていうのは松ですよね。でワインレッド色とか、えー、スカンジナビアンレッドでしたっけあのベルモントのね、皮膚規模 の, あのグリップのような色。で、これはね、ペンキですね。ペンキはね、あの、完全に膜を作っちゃって表面にね、木の肌感とかあの木目も全部消えちゃいます。まあ、ペンキですね。チョコレート色とか黒とか。 はいえー、そういうまあ家にあるものをね使ってなるべくやった方がですねまたいちいちあの買うとね余って、えー、場所も取りますのでこういうのもね、まあ、DIY の面白さであるもので工夫しながらやっていこうと思います1本目はね結局考えた結果このオイルステイン風の、まあ、水性ステインですねこれでやることにしました、はいまあ、色とかね、えー、塗り重ねしやすさとかね まあ、木肌が見えるとか、まあ、そういうのがねいいかなと思ってこれマホガニー色って書いてましたけどねマホガニーよりは明らかに濃いですよねもうウォールナッツなのかなんかそんなね感じの色です塗る時はですねまあ私はあの素人なんですけど必ず一番目立たない部分そしてこう形状がねちょっと複雑で塗りにくい部分、まあ、大体そういうところから塗るとねあの楽ですね はい、あの塗りにくい部分なのであのー、まあ穴が開いてたりね凸凹ここしてたり見えにくい部分皮膚規棒をね手に持って吹き口の方が見えるんですけど反対側はね普通目に入りませんの で, で最後にこの一番簡単に塗れる全体をねベターっと塗れるところそこを塗ると、まあ、広い面積塗る時にはもう同じ方向で筆を動かしてムラもできにくいので一番こう綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。 うん、なんかねあの慣れないと一番塗りやすいところからあの色を置いちゃいますよねまあそれはねけどねあまり良くないですねはいま あ, あの 本, 本業の塗装屋さんが聞いたらね私なんかあの超素人ですから<笑>なんか恥ずかしいんですけどね、えー、そんな感じですステインはね1回目うまく塗れなくてもね2回3回重ね塗りしたら必ずかっこよくなるのでね気にする必要はないですね で2色目ちょっと明るい色がいいなと思ってこのパインのステインをやってみようと思います明るい色ってねどんな塗るか分かんないので、まあ、そういう時はねあの特にねあの目立たないところから塗るというかねできればその前になんか別のところにねあのもう薪でも端材でも何でもいいので塗ってみて色の感じを見た方がいいですよねこれでいいなと思ったら本体部分に塗っていきますがやっぱこう一番あの目に入りにくい えー、塗りにくいところから順番にやります、えー。多分こういうね。棒の場合だったら両端からですよね。あの、吹き口のとこもね塗った方が良かったんですけど、ちょっと持ってる。あの平筆がね。吹き口の穴の中、塗るには塗りにくいので、あそこはもう後ですることにして、それ以外のところをまず塗っておきます。はい、いま、ムラにならないようにするためにはね。筆は返さない方がいいとかまあ、広い面積塗るんだったらそんな感じでしょうね。 あのこれぐらいに小さいものだったらね別にそこまで神経質になる必要もないかなという感じです高い筆とかを買うとねやっぱ毛が抜けにくいとかねあのいいこといっぱいあるんですけど私もね高い筆も買ったことあるんですけどねまあまあそんなにね安いからといってど失敗するというほどの差は感じなかったのでまあ所詮素人ですからね、えー、大した塗り方もできませんし、えー、1本100円程度の筆でやってます で、こうやってねカラーを2本塗った時にちょっとやっぱりねカラーよりも無色透明のね思いっきりあの木のね樹皮がね見えるものがいいなと思ったので3本目はねちょっと別の場所からねこの無色透明のステインを出してきました無色透明の場合はねもう一番塗り方は簡単ですどっから塗ってもムラなんかムラできませんのでねこんな感じでもう適当にやってますけどこれちょっと白っぽく見えますけどね乾いたら完全に無色で透明なステイン になりますねどうでしょうね、えー、であのカラーのねやつについては、えー、塗り残したところをね、えー、ちょっと乾いた後塗っていきますこれ内側のねところもやっぱこう木が見えてるとねなんか塗り残したのかなみたいな感じで特にこう吹き口ですから目に入りますからね そういうとこはきっちりやっとった方がなんか気持ちがいいですよねこちらもそうですねもうこの筆もねあの水彩絵の具用の筆だったと思いますねもう1本本当に100円とか3本で100円とかそんなやつかもしれませんねなんかですねどっちかというといい筆を買うよりはもうあの 1回使ったら捨てるっていうね使い方した方が何かね塗る時にね失敗がないような気がしてます私の場合は大体そんな感じですねまあ2度塗り3度塗りってやっていけばね必ず色が締まった感じでかっこよく仕上がりますうんどうですかねこの皮膚規模ちょっとかっこよくないですかねいやーいい出来だと思うんですよね 完全に自画自賛ですけどねいやーいい出来じゃないかなと思ってますこんな感じですねはい、えー、続いてこちらはナチュラルですねいやなんかこれもなかなかですねかっこよくないですかねもう完全に自画自賛ですけどね 吹、えー、口はねちょっとこう空気を入れやすいようにここね口で触りたくないのでこう手で持ってこの手の指に口を当てて拭こうかなと思ってますまあねちょっと離したところからね細い息を吹き込んでね、えー、この入り口の周りの空気も巻き込みながらこう火を吹くなんていうのもねあの高等技術であるみたいですけどまああの焚き火してるときにはあんまりそういうこと考える うー余裕がないというか、冷静じゃないというか、まあアルコールが入ってるというか、まあそういうことが多いので、まあ、持って口を当てて拭きたいなというふうに思っています。はい。えー、で、最後ですね。丸棒で作ったやつは、えー、丸棒らしい、なんかマスタードを塗った、<笑>えー、ソーセージにしか見えませんが、えー、こういうね、 えーまあ、中の方まで見えるところはあの細い筆で塗装したのでもう乾いてるかな、まあ、ステインなのでねこの持った時に木の 肌, 肌感がね、えー、感じられるしこう木目もね微妙に見えてるっていうのがねステインのいいとこですはいこれは丸棒で作ったやつですはい以上ですねこんな感じで3本完成しました このねあの、ま、丸棒のまん丸よりはこうちょっとこう、ね、横に楕円っていうかね幅広の方がですねあの指で持って口を当てるときにねやっぱやりやすいですねあの人間の口の形がねやっぱ横に広いですからまん丸じゃないですから、まあ、そんなね、発見はしました、えー、使い勝手はね今後また確認していきたいと思いますはいということでここまででね 大まか土台あの本体の部分はね、えー、3本できましたのでここから先はね先端の金具これを長ナットで作っていこうと思います M6 サイズの長ナットトームセンターにありますこの左側のやつですねはいこれを使ってねちょっとかっこよくしていこうかとで最初に買ってきた長ナットがですねべったりなんかの値札なんですけどシールでねのりがひどかったのでねちょっとペイントをスメーでこうやってね 糊を溶かして取りまペントスすめき便利ですねあのプラスチックとか塗っちゃったら溶けるのでダメですけどねガラスとか金属 の, あのなんかベタベタはねきれいに取れますで最初ねどういう削り方がいいか分かんなくてこんな風に布やすりにね押し当ててドリルで回してみたんですけど全然ダメですねこれ長すぎるんですねボルトが途中で外れてしまってなんでちょっとボルトもねもう半分に短く切ってで今度はこう 布ヤスリをね、手に持って挟んでですね、えー、ドリルで削ってみました。まあ、削れるは削れるんですけどね、それでもややっぱ結構硬いんですよね。これステンレスとかならもっと硬いんでしょうね。ユニクロだったんですけど、もう最後の手段はやっぱりグラインダーでね、やるのが一番早いです。ちょっと緩んだので締め直しまして。で、グラインダーで、まあ、大まかにね、ちょっと削り取って形を作っていくと、まあ、 こんな風にできます、まあグラインダーなんでねかなりデコボコとしてますけどね大まかには、えー、形が整ったので次に、えー、滑らかにするためにこの100番の布ヤスリを使ってドリルで削っていきますね結構ね楽しいですよこの作業は<笑>あの綺麗になっていくんですよ長ナットがね、えー、六角形からこう丸くね変わっていくようなね えー、作りがねできてね結構楽しいですはいこんな感じでね結構どうですかかっこよくないですかね、まあ、これね先端につけとけばね本当にあに皮膚規模の先端があの曲がるとかね 傷むとかいうことがないのでこれでね2本目の長ナット先端を作ってますちょっと今回はね金属のヤスリで削れば早いかなと思ってやってみたんですけどまあダメですねこれもねやっぱこう、うん、難しいですねなあどんなやり方が一番いいかなと思ってね結局やっぱグラインダーでやるのが早かったですね私が持ってるあの電気 工具の中でやっぱグラインダー一番あの使用頻度が高いいですね。1つ持ってると便利です。グラインダーとそしてドリルでしょうねあの3000円とかね5000円ぐらいのね別にそんな高いものじゃなくていいと思いますね最初はね慣れてくるとですねやっぱこう回転数と か,、えーなんかね、モーターのパワーとかですねまあ静かさとかですねいろいろこだわりたくなると思うんですけどね 安いものでも全然作れますのでね、こういうのあると便利です。まあ、前回よりあのナイフを削ったりですね、これをあの皮膚規模の先端を磨いたりですね、金属加工をすることが増えてきましたけどね、なんかハンドル作ったり。まあ、まあいいですよね。あの火に強いのでね、まあ、耐久性もあるので、木工と違ってやっぱ金属加工は それなりに面白いです、はい、で先端今度はですねちょっと六角形を残したまま先細りのものを作ってみようかなと、まあ、せっかく3本作るんでね3本ともちょっとずつこう違うものを作って、えー、使い勝手を比較したいなと思ってます。 なので、ね、3本目はこうはいこんな感じでねちょっとこうドリルじゃなくてね直線的に削っていきますねそうするとこう六角形が残ったままね先っぽが細くなればいいなと思ってますそうですね近づいてきました、まあ、これはこれでねまたちょっとねさっきとは雰囲気が違って えーまあ、丸い方がねなんかこう美しいというかね柔らかいというかそういう意味では四角い方がねなんかこう武骨でいい部分もありますよねまあ人の感じ方それぞれなんで分かんないですけどねまああの楽しみながらやってます だいぶ近づいてきましたね。なんかね、いいなという感じです。あの、これね、あの紙ヤスリなんですけど、60番ぐらいのね、あの、粗いザラザラしたやつですね。まあ、削れるのが早いですね。布ヤスリのやっぱ強いんでね、安心ですけどね。ドリルとかで特にやるならね。もうね、綺麗になってきました。あの、240番のね、粒の細かい、ちょっとね、 最後ドリルで仕上げているのでだんだんねこう光沢が出てきますね傷が少しずつ消えて完全に六角形なくしちゃうとねあのスパナが使えなくなるので<笑>ちょっと注意です、はい、いいですね何かのねえ玉、ー、みたいですけどねまあまあそれはともかく ね、ちょっと綺麗になってきたのでねさらに磨いてみたいなと思ってこんなことする必要ある方全くないんですけどねフェルトのディスクを使ってちょっとね磨きを入れてみました僕は遊びですでこうペーストあの金属磨きというかこれは多分あれですねさ落としですけどね、ま、似たようなもんですああいうものをつけてねさらにこう磨いてみるとどうなるかなというとですね ちょっと見にくいかもしれませんけどね、もうね、ピカピカなんですよ。あのフェルトで磨いた部分、えー、めっちゃね、光ってるね、綺麗な感じです。ということで、3つできました。はい、もうなんかのね、えー、<笑>あれにしか見えませんけどね、これね、M6 というネジはですね、内側の径が5ミリなんです、ちょうど。 で、皮膚希望の先端もね、外径が5ミリなんです。だからね、ぴったりはまるんです。えー、もう、ね、ちょうどいい感じ。そうなんですよ。これがね、またね、それが M6 を選んだ理由なんですけどね。うん、ぴったりはまる感じです。まあ、ただね、使ってたら何かの拍子に抜けちゃいますから、最後に瞬間接着剤を染み込ませて仕上げてみました。 Sometimes you gotta let go, cause I gotta let you